ステップ4、Wave Equation 2。今回には数式については話したいと思うんですけれども、この波動関数。で、これが、今回は、微分使って変微分とかも使いますが、それが、とこの書き方 と, としてはなるんですけれども、まあ、見てみると、とこれが直複雑にはちょっと変になっていると思っている人はいるかもしれないんですが、まあ、 説明したら割と簡単だと思います。まずは、この記号は、これが Round D。日本語では Round D と言いますが、で、そして、これ読み方がと、Round D 事情、Psi, Water, Round D, X 事情とかにはします。が、これが変微分 と, と言いますね。で、これが、えっと、1回、2回は変微分にする場合もあります。 じゃあ、えっと、まずは右側から見てみましょう。この右側 の, の, のところ が, が、これが2回の時間対して変微分になります。そして、これがこの V2 分の1が、これがまあ V というのは、それが先に言うと同様に、これが速度なんですけれども、あの電波についてなんですよね。 そして、えっと、左側が、が、これが、位置としては、えっと、2回の変微分になります。そして、これが、まあ、時間と位置の関係を表示する、えっと、波動関数になります。さて、これが、なぜこれが使うのか、これがどんな特徴があるのか、とか。じゃあ、まずは、まあ、これが線形型なんですが、そして、えっと、 さっきのモジュールとしては、今回のモジュールじゃなくて、前回のモジュールとしてはと、重ね合わせの概念を使いましたが、それがどこから生まれているのか、これ が,、まあ、これが線形型になっているので。そして、まあ、これがホモジニアス、祭事ということなんですが、まあ、この場合にはそれの重要なポイントが、このシステムとしてはエネルギーを 入れたり取り出したりとかはしてない。そしてこれが、まあ、あの、不利口の動きとかには、えっ、ー、と、それが変わりがないとかには、そんな感じになりますね。それが、まあ、あの、エネルギーは入れてない場合。そして、まあ、これがもう見た通りなんですけれども、変微分としては使ってるんですが、 まあ、あのこの表示としては、あとでもう少し詳しく説明しますが、まああの、複数の変数を使っているので、まあ、1と時間があるんですけれども、その1も x、y、z に分ける場合もありますし、r として使う場合もありますから、あのいくつか の, の, の書き方があって、まあ、変微分 の, の, の技術は必要です。そして、えっとまあ この書き方、かなり汎用なんですけれども、何 が, 動い何が変化になっているか、それが波としては、それが、まあ、いろろ な, な波の書類があるんですけれども、それは、まあ、例えば圧力、それがプレッシャーでしょ。そして、まあ、位置 が, が、それ が, が例えばあの紐を引っ張ったら、それが紐 が, が, が横になって動いたりとかに、それがディスプレイスメントといいますね。 その動きが重要だし、そして EM が、それが Electromagnetic Wave、それが電磁波なんですよね。まあ、これがすべての波の種類は、この変微分の数式、波動関数については表示できるようになります。